おっオラモルゲッスよ VTuber の数が2000人を超えたオラすっげーワクワクするっすよそんなのか有名 VTuber たちが続々事務所に所属してるにだえっオラを事務所に入れたいついにオラも事務所デビューショールームバーチャル枠公式9人目がまさかのモルゲッスよ次回「モルゲッスよチャンネル」デビュー不可全裸で公式はアウトお父さん死なないで